続くよリロアンドスティッチザシリーズディズニーチャンネル新しい幽霊が出たレッツゴーゴーストフォース30日の日曜日はゴーストフォースに新たな幽霊が続々登場うそースタートは昼2時まずは6話連続でこれまでのゴーストの倒し方をおさらいしようゴーストカンって最高だ<笑> そして夕方5時からは任せといてなんと4話連続で新エピソード<笑>期待に応えてみせる恐竜や<笑>忍者のような幽霊がお祭り騒ぎ<笑>よし俺が決めてやるブラックタルトラップゴーストフォース秋の幽霊祭り30日日曜日昼2時から5時間ディズニーチャンネルムービーそのホテルのオーナーは ドラキュラだったモンスターホテルへようこそ彼の自慢は118歳の娘とパパ、人間って怖い恐ろしい人間が人間絶対に入れない完璧なセキュリティすげー人間 を以来の大問題誰だおのし俺ジョナサンですお客様にバレたは一大事とりあえずモンスターに変装だ あ, あろうことか大事な娘と恋の予感私メイビスさらになんと人気者になってるしどうなる人間どうするドラキュラ最高ようこそ最悪のお客様あもうちょっとやめてくれ。モンスターホテル 二十八日金曜日夜八時ディズニーチャンネルムービー。私タラダンカン。地球に住んでいた女の子タラ。誰か。でも実は魔法の世界のプリンセス。タラダンカンを捕らえよう。チェンジライン。私のパワーは絶対に渡さない。仲間と共に悪に立ち向かえ。魔法でこの世界を守ろう。タラダンカン。 金曜日夕方五時から二話連続。二話目は新エピソード。へ、hey, い、いつにラクるタイムで。ねえ、ウォーリー。ウォーリー。ウォーリーはどこ。ここだよな。あのウォーリーがディズニーチャンネルにやってきた。魔法使いのおじいさん。二人に頼みがある。任せて。世界中へ魔法の鍵を探す大冒険。見つかるかも。さあ、ウォーリーはどこから。そう、ここにいたよ。 そうかウォーリーを探せ月曜日から金曜日朝11時ディズニーチャンネルまたまた始まるよリロアンドスティッチザシリーズディズニーチャンネルまだまだ続くよウォーリーを探せディズニーチャンネル 嘘でしょ戻ってきた物語は驚きの新展開へ人間の世界に帰ってきたアンたち残された親友の運命はそして恐ろしい計画が動き出す子供たちにはもうじきいなくなってもらうますます目が離せない戻る方法必ず見つけよう不思議の国アンフィビア水曜日夕方5時から2話連続2話目は新エピソードディズニーチャンネルペイ・イッツ・ミラクルタイムで またまた始まるよウォーリーを探せディズニーチャンネルこの後はちょっぴりドジな普通の高校生マリネットが悪者たちからパリの街を救うミラキラスエ デ, ディーバグシャノワールこの後すぐ月曜日から金曜日フィニアスとファーブフィニアスとファーブ昼三時からフィニアスとファーブフィニアスとファーブで決まりだ今日やること決まりだ バチャメチャ発明の毎日ドタバタ対決の毎日毎日見て毎日歌えば毎日が楽しすぎるカモンフィニアスとファブ月曜日から金曜日昼3時ディズニーチャンネル動くツムたちがディズニーチャンネルに大集合全員揃ったら積み上がらずにはいられないツムツム 月曜日から金曜日昼1時27分ディズニーチャンネル